はい、おはようございます。ラスカラでございます。本日の動画ですね、えー、もう後ろに見えております。久々に千葉県の肉玉そば、おちさんにお邪魔しております。というのもですね、前回、関西の方で僕もね、参加させていただきました、ガオーという侍キングさんがね、開催している大食いの対決、まあ、大会に、 今回も参加させていただけるということで、今回の会場ね、こちら、元祖肉玉そば、おじさんにね、お邪魔しております。でね、この後、詳しいルール説明等々についてはね、いろいろあるんですけれども、こちらの詳細は、サムライティングさんの本編の動画の方をご覧ください。僕は、餃子を食べるみたいです。対戦相手もね、もう決まっているらしいので、えこの後ね、中に入って、がっつりね、全力で戦っていきたいと思います。それでは、後ほど。 <笑><笑>今日はお願いします。 それ先方 戦, 戦、よーい、始め 25秒でい秒、32秒ま2秒。 いくつも そのに入りますご、はい !2 分経過2分経過。2分経過 よかったよかった。<音楽><音楽><音楽><音楽> 完、は、璧、い、です。おはようございますおは分分経過3分経過過 最後の3種類の完食、7種すいま<笑> 甘さの完食4分経過4分ペー 明日から公開でーす。明日からすぐ。五分経過。五分経過。残り五分です。ここまでだいたいお二人四個差ぐらいの差でしょうか。残り五分でございます。難しい難しい難しい 10 10 10分経過、残り4分です。 スーーはい10皿完食。 7分経過残り3分ですおお早速準備さら 8分経過、8分経過。残り2分です。ににガラスいるかな完ります。いい ただ差はちょっと縮まってますね。はい、今度は順サーラ完食、順完成に入ります。 五十秒いくか、ごめんなさい、残り五十秒。残り四十秒。 20秒終了うわっカバーもちもちだね。 うん、まい。飲み込めない。もじもじ。すごい。作り置きというかね、あの、冷ましていっぱい置いてあったのにもかかわらず、冷めてても、もちもちしてるんで。う, ん、ごいうまい。全然余剰じゃないね、こうなってるとね。<笑>うん、<笑>面白いね。<笑>それでは、先鋒戦の結果発表です。プラスチームラスカル。百四十個。二千八百グラム。百四十個。 郷さん、パクパクさん136個 2720g <音声>、それでは戦っていただいたお二人に一言ずついただきたいと思います。まず、マスカ君から。はい まあ、本当にこの餃子と食材自体が思ってた以上にやっぱり食べにくいというか、本当に皮がもちもちしてるんで、早食いというか短時間で向いてない食材だったと思うんですけど、ああ個数的にもまあ十分満足できる個数は食べれましたし、本当にお互いち勝敗は決まってますけど、ほぼほぼグラムでいったら大差ないような、本当にいい試合ができたので、ありがとうございました。それにトートにつきますね。はい すごいいい経験をさせていただきましたありがとうございましたありがとうございますそれでは一回以ありがとうございました続きまして中継数の方に行かせていただ き, い た, だきたいと思います